皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2023年3月18日、ここに210個の特急メタル招待券があります。ガーディアンの特訓が終わったので、いよいよレベル上げも終わらせます。特急メタル招待券を使うのは今回が初めてでしたが、ここから始まるんですね。つまり、ミネアやトルネコとの遭遇もなくなるというわけです。そして、ここで大失態をやらかしました。 ブラスターフィストで1号打尽にしようと思っていましたができませんでした第5さんです仕方がないので片手剣を買いに行きギガスラッシュで1号打尽にする方針に切り替えたのでした元気玉1つ消化でレベル120になりました称号が降ってきてガーディアンの立ち方を手に入れることができました レベル120になって嬉しいことは、ようやく現行の武器と防具を装備できるようになることですね。これで最前線で戦えます。さて、元気玉2つ消化で、レベル126になりました。これでガーディアンのレベル上げは終了です。特急メタル招待券が145個も余ってしまいました。さらに、使い切れないメタ金メダルがまだこんなにあるので、次のレベル上限解放で使う資源は今のところ大丈夫そうですね。